皆さん、こんにちは。えー、今ね、キャンピングカーにて、えー、毎度のことを配信しているわけなんですけれども、あのー、今ね、長野県にいまして、えー、昨日と今日はもう作業デーということで、えー、ずっとあのスタバや図書館にこもって編集作業だったりとか、あの、打ち合わせだったりとかをこなしていました。で、まあ、今回のね、えー、お便りをね、まあ、早速読んでいこうと思うんですけれども、えー、いきます。シンプルな質問ですが、 fpv ドローンを操縦していて目が回らないのですか日本一周頑張ってください。というお手入 で, ですね。いつもありがとうございます。えー、そうですね。基本的には回らないですね。あの、慣れれば大丈夫。ただ、fpv ドローンを操縦しながら、えー、車乗ったりするとマジで酔います。はい。気をつけてください。日本一周ね、えー、ちょうどね、今日1ヶ月経ったということで、まあ、厳密にはまだ1ヶ月経ってないんですけど、1ヶ月経ったということで、まあ、チームメンバー3人と、あの、ミーティングをして、あのー、まあ、楽しみながらね、 かつやるべきことをしっかりやらないと、あのー、まあ、やっぱり。 いけないよっていうんじゃなくて、やっぱ会社としては、えー、僕たちがしっかり成長しないと、まあ居場所がなくなってしまうよっていうそのシビアな話もしたりね、あの、そういったいいミーティングができたかなというふうに思っております。で、今回の、えー、ポッドキャストなんですけれども、あの、タイトルにある通り、えー、僕がやってる動画好きとつながり学べる、えー、トランスサロンというコミュニティがですね、あの、初月無料キャンペーンを実施しました。えー、初月無料キャンペーンっていうのは、どのような、あの、なんていうんだう、 内容かって言いますとトランスサロンって今基本的に月額1000円、えーまあ い, ただいておりまして、えー、そういったトランスサロンから得たその収益というものを全額あの動画領域にぶっ込むっていう、まあ、理念をねあの掲げてやっているんですけれども、まあ、その中で、ね、日本一周の運営費に回したりとかもちろんサイトとか、えー、その他諸々人件費にまあ使ったりしているんですけれどもあのそのトランスサロンが8月ですね 8月に入ってから、あの、ま、8月〇〇か、1から31日まで、えー、入会された方は、えー、無料で、あの、その8月分だけですね。8月分だけは無料で入会することができるという特典になっております。えー、もちろんね、9月1日からまた請求されてしまうので、あのー、まあ、この際ね、なんて言うんだろう、このトランスサロンってよくわからないとか、あとは、なんて言うんだろうな。 あの本当に学べるのとかいろいろとわからない方いると思うんですけれどもあの無料なので。 8月に1回入会して、まあ、すぐ辞めてしまえば、あの、お金とか発生しないので、えー、この際にトランスサロンってどういったコミュニティなのかなっていうのをちょっと、あの、興味ある方はね、参加していただけたらというふうに思っております。で、ちょっとね、これトランスサロンにはもう1ヶ月以上前から共有しているんですけれども、あの、まあ、大幅なリニューアルを行いました。えー、トランスサロンのそのウェブサイトも、えー、表記の仕方が変わっていたりとか、 あとは、まあ一番重要なポイントで言うと、今までスラックっていうコミュニケーションツールを使って、トランスタのメンバーがオンライン上でコミュニケーション取れるような、あの、ものが特典と、まあ、していたんですけれども、あの、初月無料をやるにあたって、あの、Facebook、 最初3ヶ月間じゃないや一生ですねあのトランスサロンに入会した方は Facebook で基本的なコンテンツを見れるようにできますとで3ヶ月後は任意で Slack もっと濃いつながりが欲しいという方に向けたあの環境環境をねご用意しておりますっていうまあなんか今までは Slack だけでやっていたものが Facebook がメインになってそこから濃いつながりを求める方のみだけ Slack でやり取りができるというね 構成に変えましたで、これなんで、えー、まあ、こういったやり方にしようと思ったかというと、まあ、簡単にね、あのー、お伝えしたいんですけれども、あのー、やっぱりこのトランスサロンっていうコミュニティは今、1200名、約いるんですけれども、約1200名いるんですけれども、あのー、やっぱり巻き込める人が多ければ多いほど、でかい挑戦ができるというのは、もう間違いなくて、えー、もちろんね、その、 まあ、人数が多ければまあ収益というものが大きくてその分動画領域にまあ投資ができるっていうメリットもあるんですけれどもあの何かプロジェクトを作るにあたってまあ 1,200 名で作る動画よりも動画や物語よりも1万人で作る動画や物語の方がまあよっぽど影響力があの違うんですね。 なので、えー、まあ最終的には本当に数万人、数十万人という単位まで、えー、この環境を大きくしていきたいということを考えると、やっぱりこのスラック上でコミュニケーションを常にみんなが取れる状態って治安が守れなくなるんですよね。治安が保てなくなるって言った方がいいのかなすいません、日本があんまね、えー、得意じゃないんですけれども。まあなんか今まで初月無料をやってこなかった理由が明確に一つありまして、えー、これまあ、あの、新宿御苑理論って言うんですけど、 新宿御苑論かなあのー、なんて言うんだろう。入場料が少しかかるじゃないですか。まあ、御苑は確か300円か500円くらい。トランスサロンはまあ今僕のは月額千円になってるんですけれども、あの、入り口を少し高くすることによって、中の治安がめちゃくちゃ保たれるんですね。えー、まあ、本当にその通りで、本当にトランスサロンの まあ、限定ツイッターとかやってるんですけれども、本当に平和でして、まあ、今回こういった動画作ったよって言ったら、みんながいいねをして、すごくうまいですね。何のカメラ使ってるんですかっていう平和なやりとりしかないので、あの、オープン化されているこのツイッターのね、このアンチコメントとかがもう感じられないぐらい平和な、あの、環境になっておりますと。 トランスサロン内の治安をね、今までずっと保ってきたと思ってるんですね。えー、それはどういったことかっていうと、まあ、理念のすり合わせ、トランスサロンはどういったコミュニティでどういった目標を掲げて進めているのかっていうところを、えー、現在の1200名の方に対しては、割と細かく伝えていたし、その人たちの満足度を高めるような動きをね、ずっと行ってきました。えー、そこにね、僕が初月無料を、えー、スタートさせて、そのままスラック、えー、今までその、 ゆったりと温めてきたコミュニティに一気にその入り口をなくしてしまうと、えー、理念の、まあ、治安が悪い人はね、入ってこないというふうにはもう、まあ思ってるんですけれども、あの、理念のすり合わせ、カルチャーのすり合わせができないなと思っていて、そうなってくると今までゆっくり温めていたものが、まあ崩壊してしまうので、崩壊とは言い過ぎですけれども、まあそういった状態になってしまうので、えー、今回はその Facebook。 という、まあ僕のね、毎日の記事だったりとか、あとはトランスメディアの内容だったり、えー、そういったあの情報としてね、もう月額1000円、も十分に元が取れてしまうぐらいのコンテンツはご用意していますので、そこの付加価値として、えー、スラックという、えー、環境をね、あのー、まあ今回は設けさせていただきました。で、まあなんて言うんだろうな。 あのこの環境を作ったことによって、まあ、僕たちはもっと大きな挑戦をしていかなければいけないしミッションが明確になったのであの今後とも、ね、トランスサロンのことをよろしくお願いいたします。はい。まあね、あのまあ、こういったふうにポッドキャストでトランスサロンの、ね、勧誘をさせていただいているんですけれどもあのやっぱりこの環境を作ったきっかけってやっぱり自分が動画制作を始めて、えー、壁にぶち当たったことがたくさんあるんですね。えー、そういった壁を まあこれからね動画を始めていきた い, という人たちめちゃくちゃ多いと思うんですけれどもそういった人たちの何かきっかけづくりというかあの不可価値になればなと思ってこの環境を作っていますのであのぜひねあの動画好きの方はあの参加していただけたらというふうに思っておりますそんな感じであの今回のねポッドキャストはまあ早めに終わりたいと思うんですけれどもあの今後とも僕のポッドキャストとか あの、トランストローン、そして YouTube の動画とか各種 SNS でたくさん発信していこうと思いますので、あの、動画好きの方がもっと動画を好きになれるように、で、動画がもう編集できるという方は仕事に繋げられるような環境をね、えー、僕たちトランスインクが総合的に作っていきますのでよろしくお願いいたします、えー。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。それでは皆さん、また明日。